やあサイバースペースの住人諸君そして資本主義産業社会の者たちを日高丸だ前回の動画に引き続きサイバースペース独立宣言から重要な部分を抜き出して天皇世界での法則を示していこうお前たちが考える所有表現、自我運動前後のコンテクストに関する法的概念は 我々には適用されないそれは物質に基づくものだからだ。我々の世界に物質は存在しない。サイバースペースに物は存在しないこれは非常に重要な指摘だ。サイバースペースのすべての物 の, の本質は情報であり我々が目にするものは情報による現象だ。 バーチャルのものは物質的な実体を持たないからその特定のものに関する所有もろもろの問題はそもそも起こりえない人間の精神が作り出すものは全て再生産できるしまた無償で無限回分配することができる思考のグローバルな伝達にはもはやお前たちの工場の完成を待つには及ばないのである。 情報の、つまりバーチャル世界のあらゆる物体の完全なコピーをノーコストで作れることは語るまでもないだろう。元となるものが一つあれば Ctrl-C Ctrl-V ココピーペーストコピーペーーート、トつまり量的な富についてはもはや問題にされない。 物が一つ存在することは無限個存在するのと同じである現実の産業社会をここまで成長させた大規模工場による大量生産を主軸とした資本主義はバーチャル世界には根付かない物を取ったところで元にあった場所から消滅するわけではない複製されることはそれだけではそのも の, の価値の既存にはならない 情報は即時に世界中に共有される格差は存在しない不足は全体が共有するそして全体によって解決されようとする理想的なバーチャル世界では能力に応じて働き必要に応じて受け取ることができるだろう しかしかといって工場や企業が存在しなないい。わけではない同一のものを量産することはないが同質のものを生産する工場は作られうる例えば同じ制作フローで異なる図柄のイラストや 3D モデルの受注生産を集中管理する体制などはありうる分業によって効率化を図る点ではリアル世界の工場と何ら変わりはない バーチャル世界でも貨幣が存在しそれが資本として活動するならば現実世界と変わらず労働力の直接的間接的搾取と資本の自己増殖が起こるだろうまた著作権著作者人格権とその侵害についての問題もあるサイバースペースの性質上 データの複製を禁止し流通を取りり締まることは困難で、限りなく不可能に近い。そしてアメリカ禁酒法のように正しく機能しない法はむしろ社会的に新しい害を生み出してしまうのだこのことからわかるようにバーチャルな世界は自由ではあるがそれが即 権利侵害も存在しなないい理想郷ととうことにはならないバーチャルの自由はあくまで技術的な制限のついた自然状態万万人の万人ののにに対するる闘争の状態にあるバーチャルな世界を人が住みよいように構築するには実態に即したシステムが必要なのだサイバースペースの具体的な社会構造等々について。 独立宣言は触れていないしかしその方針となるビジョンは示されているキーワードは自由と黄金律、何時の欲することを人にもなせだ自由についてはこれまでの話でおおよそ理解できるだろうでは何時の欲することを人にもなせはどうかこの精神こそが サイバースペースの社会を作り上げることになるがそもそもこの命題はどのようにして有効であるか次回はこのサイバースペース独立宣言の精神性について検討をするそれではまた会おう